これは物理力学のところでエネルギー保存の法則とかで使われる教材なんだけどこっち側からねこう高いとこからこまあいわゆるエチエネルギーが運動エネルギーに変換されてその運動エネルギーがこっち側の Q の方に伝わってこう飛び出すというそういう教材なんだよね。 で、関連した演示で、この2つこう、こっち寄せてですね、ぶつけると、こっち側から2つ飛び出すという、こういう現象が観察されるんですよね。ちなみに、この3つやると、ほら、3個ずつ。まあね、あの、3つ分 の, あの運動エネルギーが、 伝うだけだからこっち3つ飛び出すんじゃないかって考えがちなんですけどえそもそもねこのの個個ぶつけてて出るっての分かるっうかと思うんですよだけどこれ2つこう運動エネルギーがこう伝わったんだったらここ1個だけ飛び出してこれがこうもうちょっと高くね上がってもいいんじゃないかって考える。 そういう児童生徒もいるわけですよね。これをどういうふうにあの説明したらよいかっていうのが今回の課題です。なおこの4つやってみますけどやっぱり4つ。あちょっとこれこのちょっとねしょぼい教材なんでねもうちょっとこう高く名前もするもんだったらもっときれいに動くんだけどこれ4つでもほら一応そういう理屈に従うっていうか動きとしてはね。 わかかりますか ね, ね、まあ、2個だったら2個飛び出して当たり前のように思うんだけど運動エネルギーが伝わるんだったらこれがもうちょっと高いところに飛び出したっておかしくないじゃないですか、ね、あるいは3つポンってやるとこう3つ動くんじゃなくてこの一番端っこの方にエネルギーが伝わってもっとこううんとグんンとね高いところにこう飛び出してもいいっていうふうにね考えてもいいじゃないですかじゃあそれは えー、とどうしてなのかっていうのとどうやったらそれが説明できるかっていうことを考えてみてください。